天気が寒いから心も寂しいね。一緒にワインいっぱいどう私、お酒やめたよ。私お酒やめたよ さむい、さみい。さびしい、さびしい。どう、どうお酒をやめる。お酒をやめる